平成28年10月16日、阿蘇市役員丸の下神社で、日滝神事の火を鎮める乙女上げの神事が行われ、59日間焚かれた火が消されました。この乙女上げは、8月13日から始まった一連の日滝神事の中で行われるもので、阿蘇の農耕祭事の一つとして、昭和57年に、 国のの重要無形民族文化財の指定を受けています阿蘇に伝わる鬼八伝説にまつわる霜の害から農作物を守るため、その年に選ばれた日滝乙女が、8月19日から10月16日までの59日間、昼夜絶え間なく火を燃やし続け、ご身体を温めます。この日行われた乙女揚げでは、日滝乙女の 阿蘇小学校2年生の市原紀子さんと神職が日滝所に入り、灰をかけて火が消されました。その後、日滝殿で神事が行われ、御神体が神職の手により御輿に移されました。御神体は御輿に乗り、下神社本殿へ移動した後、再度神事が行われ、日滝乙女や氏子らが玉串を捧げ、豊作を祈願しました。 日滝神事はこのあと、淀、秋季零祭を経て、10月29日の満願日をもって、2か月余り続く神事が終了します。